火の玉っていうかちょっと怪しげな雰囲気ですね天然商納ですえ袋に入っているものこタブレット状なんですけどこれをハサミで切ってですね小さな辺にして これポスチロールでこうまあボートのつもりなんですけど溝を作ってその小脳のかけらをここに挟むんですね挟んだ状態結構勢いよく進んでいくのがわかります ボートの形とか、この。噴射する場所、を少し加工すると、くるくるこう回るようになるんですけど。続いて、このしょのの塊ですね。頭に落として、これに火をつけようと思うんですね。 消耗はあの、軽いので。水に浮かびます。で、燃えやすいですね。やっぱり表面張力のね、この変化によって。この水面をこう、不規則に動くと。 火の玉っていうかちょっと怪しげな雰囲気ですね普通のライターよりもねこのジェット式のライターの方が火がつきやすいです隅が溜まってくるんですけどこの照度が進む それを墨をかき分けてですね進んでいく様子が分かりますね。